日本もようやく普通の国になりつつあると言っていいのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。従軍慰安婦、強制連行などの表現を日本教科書から削除変更したことについて、韓国外交部の当局者が極めて遺憾とのコメントを出したとのことです。 中央日報の記事を引用します。韓国政府は日本が教科書から従軍慰安婦、強制連行などの表現を削除、変更したことに対して強い遺憾を表した。外交部当局者は10日、今年4月、日本政府が日本軍慰安婦被害者問題及び強制徴用問題の 関連強制性を薄めようとする答弁書を閣議で決めたことに続き最近教科書出版社が関連表現の削除変更などの修正を申請して文部科学省がこれを承認したことは極めていかんと明らかにしたこの当局者は日本軍慰安婦動員募集移送の強制性は否定できない歴史的事実として 被害女性の生々しい証言こそ、日本軍による慰安婦動員の強制性を立証する、そのどの文書よりも強力で明らかな証拠で、日本自らも認めたことがあり、国際社会もすでにはっきりと判定を下した事案と話した。また、1940年代、数多くの韓国人が、本人の意思に反して動員されて過酷な条件のもとで、 強制的に漏液したという点も、日本自らも2015年第39回世界遺産委員会で認めたことがある厳然とした歴史的事実と明らかにした。続いて、日本政府はこれまで自ら明らかにした歴史認識を揺れることなく維持して、これを覆そうとする試みやこれに逆行する言動を通しんで、 過去の問題解決に対する誠意を示す必要があると明らかにした。8日、日本文部科学省は、日程時代の慰安婦及び徴用に関する規律に関連し、教科書会社5社が提出した、従軍慰安婦及び共生連行の表現の削除、変更など修正申請を承認した。これに伴い、29点の教科書の関連表現、 64箇所が修正された。とのことです。以前、河野太郎氏が、新聞各氏が、政府関係者なるものを引用しているけど、全く根拠のない当てずっぽうになっている。信用しない方がいいよとツイートしたことがありました。この中央日報の記事でも、外交部当局者なるものが登場してきてますが、果たしてこれも全面的に 信用していいものなのなかかどうか は, なはな疑問ではありますマスメディアが存在もしていない関係者の段としてありもしないことをだらだらと綴るのは日本も韓国も変わりありませんからねまあ今回の動画では一応この政府当局者なるものが存在するという前提で話を進めていきましょうこの政府当局者は被害女性の生々しい証言こそ 日本軍による慰安婦動員の強制性を立証する。どの文書よりも強力で明らかな証拠と述べています。これは裏返して言うと、被害女性を名乗る人物の証言以外に強制性を立証するものはないと韓国外交部自らが認めたということになるのではないでしょうか。記憶が定かではないのですが、確かパククネ元大統領が 慰安婦強制連行に関する膨大な証拠があるとかつて述べたことがあったような気がします。あれからずいぶん経ちますが、未だに証拠となるものは一切出てきません。2017年、イギリスの帝国戦争博物館の旧日本軍慰安婦関連資料30点がユネスコの記憶遺産登録に申請されたことがありました。この時も、 中国、韓国を筆頭とした申請では、強制性に関する規律がなされていましたが、実際にはイギリスの資料の中に強制性を示すものは一切なく、逆に慰安婦が交渉であったことを示唆する公文書も存在したと言われています。アメリカ政府がクリントン・ブッシュ両政権下で8年かけて実施した大規模再調査においても、女性の組織的な奴隷化、 という韓国の主張を裏付ける旧日本軍政府の文書は一定も発見されておりません。2020年12月にはアメリカハーバードロースクールハーバード大学法科大学院のマーク・ラムザイヤー教授が慰安婦は自発的に売春婦として契約した労働者であるとする論文を発表。韓国側はこの論文に対して 猛言だととと激ししく攻撃まままますがが今日に至るまで、ま、ともな反対論文が提出されたことはありませんつまり、韓国が主張する慰安婦強制連行について、厳然たる事実として言えるのは、一切の証拠がないということであり、虚構であるということなのです。にもかかわらず、韓国側がなぜこうも必要に主張を続けることができるのか。というと、 この主張の拠り所はたった一つしかありません。この談話です。韓国内の自称慰安婦の証言というのは、イヨンスの例をとってもわかる通り、厳然たる事実の証拠たり得るものではありません。言っている内容がコロコロ変わるばかりか、そもそも年齢さえ不詳な人間の証言など、それこそただの盲言でしかないですからね。 慰安婦問題の引き付け役として悪名高い吉田証言についても、すでに吉田政治自身が創作であることを認めており、かつこの吉田証言を真実として扱い続けた朝日新聞、北海道新聞も2014年に相次いで記事の取り消しと謝罪を行っており、こちらもただの妄言であることがすでに明白になっています。記事の中で日本自らも認めたことがあり、 というのは、河野談話をよりどころとしているのは明らかであり、国際社会もすでにはっきりと判定を下したとは、熊田スアミ報告書のことを言っていると思われます。河野談話の中で特に問題と思われる部分は、慰安所は当時の軍当局の要請により設定されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が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 強制的な状況のもとでの痛ましいものであったという部分でしょう。特に関係党が直接これに加担したこともあったことが明らかになったという一文。この一文をもって日本軍による強制連行は事実だと言われているわけです。この河野談話を残念ながら日本の歴代政権は継承すると言い続けており、今日に至るまで ただの一度も破棄するとは言っていないのです。河野談話の継承という姿勢を日本政府が続ける限り、韓国側の盲言に一辺の断りを与えてしまっているというのが慰安婦問題に関する厳然たる事実なのです。内閣官房長官という要職にあった者の談話を破棄すれば国際的信用を失いかねないという危惧は理解できます。ですが、ここまで、 なかったという状況証拠が揃っており、かつ、文部科学省も削除変更に踏み切った今、明らかな失策であった河野談話をいつまでも継承することと、間違いであったと認めて破棄することと、一体どちらが国益にかなうことなのでしょうか。真に定からぬ話ではありますが、この河野談話は、談話を発表すれば二度と追及しないという韓国側の申し出に、 騙されて出したものであるとも言われていますこれを韓国との審議があるからと後世大事に秘密にしているのであればそれは日本政府が明らかに間違っています韓国政府が日本に対して審議を貫いたことが一度たりともあったでしょうか審議を持っていない国に対してなぜこちらだけが審議を貫かなければならないのでしょうか比例に対する礼なしこそが 対韓国でで正しい道なのではないでしょうか。韓国はすでに自由民主主義陣営から離れ、レッドチーム入りしていると見て間違いありません。日本政府はこの際、河野談話の破棄を積極的に推し進め、韓国がこれまで日本に対して行ってきた数々の猛言、嫌がらせ、たかりを白日のもとにさらすべきではないのでしょうか。